何私も仲間に入れてくださいああごめん無理どどうしてですか邪魔だからこのガ器は言うに事書いて邪魔だー私がちょっと本気になりゃおめえなんざ片手でちょちょいだってのにもう決めた少しだけおめえらの関係かき回してやろうと思ってたけどこうなったら修復不可能になるまでメタメタに 病にかかり満足に山賊業もできない始末で<笑>伝染病っていう設定だろあくまでこのままではこの子は23日中に死んでしまいますなんとかお金を恵んでいただくことはできないでしょうかこれもゲームのイベントだよねああ金をくれればお得なアイテムとか情報とか提供しますよってことだな、ね えー、っと、いくらくらいあれば。八万ジェニーほど。<笑>ほぼ針金全部だよね。こっちの情報を知った上での回答だな。あの、私、八万ジェニーなら、なんとか出せますけど。ああ、いいからちょっと黙っててくれる。えこいつ、殺す。わ、いいこと。これからは私が指を立てたら、すかさず行。 そして何が見えたか大声で言うことそれ以外にも何か怪しい雰囲気を感じたら何を置いても行いいねなんだよ急に偉そうに数字の子正解お前腕立て伏せ200回お罰ゲームだよ早くふざけんな誰が文句あんの当然だろお前何者だよそっか自己紹介がまだだったね 私はプロハンターのビスケットクルーガー。念を覚えて40年。あんたたちとは知識も経験も段違いのこの私が、これからじきじきコーチしてやるから。ありがたく受ければいいだわさ。念を覚えて40年ボボージュ もしこいつがゲームのキャラなら入手難度 D ってとこだねあんた達たならすぐにゲームオーバーだったわねここに来てあたしが知ってるだけでもすでに2回あんたたちは死にかけてるこの運がいつまで続くかしらビスケさんはビスケでいいわさどうしてもなんかつけて呼ぶならビスケちゃまにしてババアで十分だっつの<笑> はなんでここに来たのまあもちろんゲームクリアのためだけど目的は宝石よその昔破壊のみを求めていると誤解されて武術全般が邪剣と呼ばれ迫害禁止されていた頃武闘家は戯れるふりをして修行を続けたというじゃんけんの語源はその当時の邪剣にあるって説だわさへえさすがばば それだえやるぜあと1回だけやるといったら俺はやるんださあ次の街へレッ